玉を作ってポヨヨーンってて感じちゃんと浮いてるのは分かりますか いいですねああ。なんか映像的にも綺麗。ちゃんと漂ってないのがかわかり。上からやると跳ねるんですかね、うん。ちょっと跳ねる。あ、でも邪魔、邪魔されちゃった。すごい。<笑> ということで、二酸化炭素重いっていうことが。分かるっていうことで。<笑>あ、すごい、ちょうど今空中に漂ってますね。沈むことなく。このことから、動きよりも重いねっていうのがわかります。